今回は腹筋よりも簡単にお腹をへこませることができるデッドバグを紹介していきます今回のデッドバグのいいところは揺れる動く止まるこの3つの方法をセットで行うことでしっかりお腹をへこませる筋肉が鍛えられます普通に腹筋をしようと思ってもどうしても起き上がれない首に力が入ってしまう頑張って起きようとするがために腰を痛めてしまうそういったことがない今回はゆっくり行う腹筋なので苦手な方お腹へこませたい方は一緒にやってみてください はいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、お腹が気になる方におすすめな簡単な方法として、デッドバグの3つの動きを行っていきます。各20秒ずつです。全部行ってもたったの1分です。いろいろな腹筋がありますが、できるメニュー、できないメニュー、いろいろあると思います。今回は初級者から上級者の方まで、様々な方が行うことができるメニューになってます。一緒に頑張ってみてください。そして今回のデッドバグ腹筋をしっかりお腹に効かすために、まずタオルを用意してください。これを使うことで、お腹にしっかり効か 意識というのが身につきますこれをまず20秒間練習しましょうそれでは紹介していきますまずタオルを腰に敷いてくださいもしタオルがない方は手で確認できますのでそれでもいいです腹筋を使う際はお腹を締めることが大切なんですけどもお腹を締めるということは腰が丸くなるということです腰が丸くなっていないと腹筋が縮んでいないのであまり効いてないんですで今回は寝た状態で 腰を床につけるタオルが引っ張っても抜けない状態を作らなければいけませんお腹が閉まっていない場合ここに隙間ができてしまってタオルが動いてしまいますこの状態を腹筋を使ってタオルが動かないように作った状態から腹筋というのは行います 寝た状態でタオルが抜けてしまうよ。お腹へこませてるけどタオルが抜けちゃうよって方は、ちょっと膝を曲げてください。これでタオルが抜けない状態を作って、20秒キープです。できる方をやってください。足伸ばした方が効きます。それでは、行きます。スタート足伸ばしてタオルを抜けない状態を作ります。いろいろ足を動かしても、抜けない状態を常に保ってください。 少しですはい OK です今の腰を丸めた感覚を作って腹筋を行いますまずは動くデッドバッグです寝た状態で膝をパカッと開きますそしてお尻を上げますお尻を床につけると同時に上体を起こしていきますこのままだと上体が起き上がれないよっていう方におすすめです お尻を下ろすと同時に起き上がる腰は丸めた状態ですこれを20秒間やっていきましょう息は1回ずつ起き上がる際に吐きますそれでは行きますスタートこういう感じですお尻がバタンとなる場合は腰が丸くなってないです静かに起き上がれるようになるとうまくできてます はい、OK、です次は今の腰の状態を作ったまま足を上げて足を下ろすと同時に揺れますこういう感じです腰がずっと丸くなってないとうまく揺れることができないのでうまく揺れるように意識をしてみてくださいそれでは20秒間揺れてみましょうそれでは行きますスタートこういう感じで揺れるだけです 息は長く吐いてくださいふーんとずっと吐きながらしっかり腰丸めてくださいああ効いてきたいやショッケーああ徐々にねお腹に効いてきますね最後はストップです膝開いて足を伸ばして上体を起こしてキープこれも息は長く吐いてくださいラスト頑張りましょうそれではいきます スターートこのまま腰を浮かつけけたたままキープででですすすオルが抜けないように作った感覚ですあきちっあの少し痛え お疲れ様でした。今の3種類のデッドバグ。いろいろな腹筋を行うことで、お腹が出にくくなる。お腹をへこませる力が身についたり、腹筋、背筋のバランスが良くなると姿勢が良くなって、お腹の脂肪が減らなくても、自然とお腹がへこんだ姿勢を手に入れることができます。頑張って食事制限やダイエット、頑張るぞーってやってもですね、姿勢が悪かったらお腹がへこまれなかったりするんで、こういった腹筋メニュー、動画を見ながらセットで何度もやってみてください。 頑張ってやったよ聞いたよって方はよかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってインスタグラムとかフォローしてください。今回もご視聴ありがとうございました。